今回はお腹の横ウエストを作りたい方におすすめなプランクツイストの応用編を紹介します通常のプランクツイストと違って簡単でしっかり効くやり方になりますお腹の前も気になるけど横が気になるよって方は今回のメニューを一緒にやってみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回はですね、くびれができるプランクを紹介しますくびれができてくると実はお腹の前もへこんでくるんですなぜかというとくびれを作るために必要なのはインナーマッスルです このインナーマッスルが鍛えられると骨盤が立ちやすく反り腰が解消されやすく内臓の位置が元の位置に戻りお腹がへこんでくるんですいつも通常のプランクや腹筋頑張ってるけどなかなかお腹変わんないよって方はインナーマッスルが弱い可能性があります今回のプランクを行うことでくびれができていきます ぽっちゃりしてる方でも、ベリーダンスやってる方や、フラダンスやってる方、意外とくびれがある方多いと思いませんか太ってる外国人が、ハワイアンダンスやってる方、そういった方も、お腹周りは脂肪がついているのに、くびれができてたりするんです。それはインナーマッスルをしっかり鍛える、お尻を動かして、内腹斜筋をしっかり使ってる証拠なんです。要するに、腰周りを的確に動かしていくことによって、くびれを作ることができます。 一般的に見られるプランクツイストというと、こういう感じのプランク見たことありませんかあれ実はあまりインナーマッスル使えてないんです。なぜかというと、ウエストだけではなく、体全体をこのように動かしているので、意外とインナーマッスルが使えてないんです。今回は簡単で くびれを作る筋肉が鍛えられますので動画を見ながら一緒にやっていきましょう。たった30秒になります。2種目紹介します。その前にちゃんとお腹に効かせる練習を1個入れましょう。それでは行きます。はい、まずは内腹斜筋、外腹斜筋をしっかり効かせる動きをまず身につけましょう。やり方としてはまず足を肩幅にします。膝を少し曲げます。ここから骨盤を前に立っている。後ろに立ってる。 横に立ってるっていうことを30秒間繰り返していきましょう前後ろ左右っていう感じで動かしていきますそれではいきましょうスタートこれでどうすれば骨盤が動いてウエストが閉まるかというのが分かってきます体がね こんな感じに動いてたらねダメですねしっかり腰から下だけを動かす感じです横が少し難しいと思います横はねこうならないようにねはい OK です、はい、これでプランクツイストをやっていきますまずは足を閉じて膝をついてこのような姿勢になりますここから骨盤を立てて足を 右左小刻みに振ります小刻みに振ることによって内腹斜筋外腹斜筋がしっかり鍛えられます息はできるだけ長く吐きます膝痛い方は何か柔らかいものを敷いてくださいそれでは膝振っていきましょうスタートこういう感じでね小刻みに振ります このね戻す時に腹筋濃く効いてる感じがあると思いますこれがねすごく効くんです効いてきたーよしオッ OK 今度は通常のプランクの姿勢からこう振るんではなくて腰だけ振ります 腰に何かひもをぶら下げてでんでんだ鼓のように腰を動かす感じです体全体振ってはダメです腰だけを動きますこの最後30秒ですそれではいきますちょっと難しいと思いますが真似してくださいダートこういう感じです腰をね右左出す感じです 頑張って。どうですか、できてますか。腰を右左動かして。骨盤立てて、あと少しです。うお。オッケー。それでは、膝をついて、二回目行きましょう。行きます。スタート。足から下をす。軽く振って。 ちょっと、ね、1回目よりもなんか動かし方難しいよって方は内腹斜筋回復斜筋がね弱ってる証拠なんでよく聞いてますあ動かし方がわからなくなってきたああ効くケ、OK、ーもうね弱ってくるとうまく動かせれない それが正解ですさあラストいきましょう腰振りますスタート う, う頑張って腰振って右左うう う, うきついあうわお腹が引っ張られて痛いあと少しです <笑>うん、よし OK うわ聞いたお疲れ様でしたどうでしたか腹筋の奥にすごい効いた感じがあるんではないでしょうか早く動かすことによって早く収縮するのでしっかりねインナーマッスルが鍛えられてますいつも腹筋頑張ったりプランク頑張ったりして前側は少し減ってきた気がするけど寸胴なんだよねっていう方は 今回のメニューがおすすめです今回2セットやりましたがこれを3日に1遍ぐらいのペースでやってみてください別に毎日やってもいいんだよ頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄とかリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました